ああ、あああ あ, あ, あこんばんはーえー、木曜東西線です第2回あ見えるよ ス, スイッチで自作自演してもいいんだよ まあ、まだね大会始まってないまあ準備中なんでもう少しお待ちください映像音声の方大丈夫ですか今何人ぐらいの人が見てるか分かんないけど。 ゲ ー, ムニューゲームニュートン小文字<笑>ン<ゴ>ン<笑>えー、っと<笑>今対戦しているのはデレローさんと、えー、リュウさんですねリュウベガさんとデレローリュウ わあ、垂直うまい、昇竜拳はいあ、そうだ、いさいさん。 音声の方大丈夫でしょうかえああゲーム音声は聞こえる俺のスマホでも見てみるかあああああ ボンジューボンジューってネイティブネイティブな発音がわからないけどハロー<笑>あああ杉さんのスマホからは聞こえないのふん俺のスマホでもちょっと YouTube の方で聞いてみっか あ, これあれかーあれあれあれ待ってこあじゃねあれあれああ、うん、ああ あ, あ入入入ほらああああああいやねんああああああああああああああああ <笑>罪をなすりつける正直にね俺もねこういうのね苦手なんだよねツイッチツ イ, イッチねちょっと分かりづらい あ, いあそういうこと<笑>う、ね、ああ あ、uh,、it's that sweet fighter 2x <laughs> <shramén>、yes <更>。ははは。はい、そうです。<笑> yes <laughs>。exactly。<Grey> 確かに昔向こうじゃねターボだからねそうなのターボターボはハイパーファイティングだっけ確かに向こうだとハイパーファイティングって名前なのスト2ターボはえっとややこしいっつうのっていうね ベガがバイソンだったりねアンログベガベガ女っぽい名前だから10人ぐらいだねうああえっとああまあでもそのまあそん時まあ一応俺たちはあのー 1キャラ目、2キャラ目でまあ、大体2キャラ目がもうメインキャラだったからそれで決めましたね、まあ、だからまあでもなんだったらまあキャミンをまあ先に出してもいいけどあ S エスキャミンエスキャミンとエクスキャミン あ、あ、あ、それはいいっすよそれはもう2キャラ目はもうエクスキャミーでいいっすお部 長, 部長どうす<笑>ワイルドカードワイルドヤいよしここだここだって感じで確かにね<笑>それはやべえ あーあ。さあ、今、順番をね。え、てか今。大<笑>山ニュートン、今17人見てるって。ね、出てたよね、スマホにね。すごいね。この辺にはで、人数出ない。ね、うん。コメントだ、コメントだけ。ま、あ十分。 世の中インターナショナルですよいやすごいねえさあオッケーっすはーいさて順番も 入れ終わったのでまあもう少しで始まるんで皆さんお待ちくださいいやいいいいいいでしょう2キャラ目は X キャミーで OKOK2P、okay, okay. <笑>側がね玉持ちいないっていうねいや 剣, 剣しかいないそう さん、まあ<笑>でも、先キリュじゃないうん。あ<笑> ゴーキー、うん、ゴーノーノー<笑> ノ, ノーってなんだろうゴーキーゴ ー, ゴーキーゴーキーイズデンジャース<笑>英語英語語本当にできないんだよ ね, <笑> い, だよね<笑>いやもうこれキャラもキャラもねうん そうエスミ一人目というニュアンスで配置したみたいです<笑><笑>次さんマイク持ってとりあえずちょっと喋ってみてはい次です聞こえてるのあのねもうちょっとね口近づけてもいいよこれぐらいうんああはいはいあでも声入ってそうや、ね、入ってる入ってる入ってる、はいはい、あれね。えー まあね、画面では今バチバチのあセロ様あのツ、今日の 2P セロ様にかかってますはい、はい、かもしくはリュウさんがリュウをどこで出すかですあのねうちのチーム 2P 側玉持ちがいないんですわかんないなんか普通に取ったら玉持ちがキョウさんとリュウさんのリュウしかいなかった<笑><笑><笑>なのでリュウさんが 一人目に一発目に竜を出して潰されるのかもしくはいきなりベガで無装してくれるのかあーなるほどね、うん、でそれで最後の残りをセロ様で処理してもらうとセロテープさんセロテープさんリュウさんセロテープさんというね、うん、で間にアクセントでキャミを入れてみました<笑>アクセント、はい、なるほどね、うん いや、でも意外といけると思うよ。キャミー。いや、だって、がらび的に杉本さんでしょ小テくんが来てるよ。ほら誰ああ。すげえ。誰だよって言ってる。誰だよって誰に対して言ってるのよ。杉です。あ、杉さんそうだよ。マイクあんま持たないの。持たない、持たない。持たない、うん。いや、でも水知らずの人に誰だよって、お前、口調悪い。<笑>口悪いな、おい。ちょっと今度話し合いましょう。<笑> おそらくね<笑>いやで全然いいっすよだってキャラは書いてないっすよ<笑><笑>あーちなみにうねくんは S バイソンバイソンですどどっち先に出そうかなーいや変わんねえよどっちいや変わんねえよ ザンーじゃ勝てねえから<笑> X はいけるけど S だとね1 0 0だからもう回ってるだけで ね, ねそう何もできないのよそうなんだよねスイさんと俺のキャラの順番一緒だもんね<笑> S バイソン<笑> X バイソンの順番だもん、ね、俺がちょっとサター群れに行ってもうたらそうなっちゃったよ俺も最初は外流にしてたんですけどあたい平さんが帰ってきてから<笑>なんか23分で戻ってくるって アメトーク始まっちゃうよーて。てか、録画して、なんで録画してないの裏かぶりがある。裏あはは。大将。あ諦めてください、今日の。今日、今日のアメトークはなしで。裏番、裏番で。あ、大将来たあ。じゃあ始めます は, い、はい、じゃあ始めまーす。ど、どうしよう、もう。えー、大山のートン。じゃあこれ、これ、これか、このダウンド取った方が勝ち。はい。<笑>いや、勝ちって、終わりね。終わり。あー、終わりそう。終わったー。た は, い、はーい、じゃあそこまで。<笑>東西戦始めまーす。よーし。もう10時になっちゃう。<笑> アトークまでに間に合うのかするテープさん<笑>ここであここで見ていけばいいじゃん<笑>よしというわけであのー、皆さん、あのー、もう順番もね決まってるんでね、あのー、並んでくださいまず 1P 側杉門さん 2P 側伊佐治さんのまあ1キャラ目だ申告したキャラの中でどっちか先に出してください2回出れます あまああの順番前後してもいいっすもう正直うキャラはどっち先出してもいいです<笑><笑>自信のある自信のある方で、まあ、俺らどっちもないんやけどなじゃあ杉本、杉本さん杉本さんもう あ, たキャラたんあじゃあ最初のキャラだけ決めてもらいますまあまあもう決ま いやもう、2キャラぶトも DJ だから大丈夫。あ は, は, は, はい、じゃあどうぞ。あの、大変さん。<笑>分かってるでしょうけど、<笑>好きな方でやってもらっていい<笑><笑>イサジさんだった大変さんっちゃったよ。はい、じゃあ東大戦始めまーす。よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。さあ、まず、えー、杉本さんの DJ と、イサジさんのこ S、ね、これ、エスキャミー。あ、出んのそもそも。あの、そもそもで考えると、 S キャミー鬼きついんだけどでしょただその経験の差<笑>、まあ、で考えると分かんなくなってくる、まあ、これ確かゲーメスとのダイアグラム1位じゃなかったっけああ危ねやべやべやべんか今ごこうとしてたよねキャミー、えーえー、ああいうちあいうちになってあ美おいしいおいしいっていうかまあ最初やもんねでも熱いって<笑> 二回目でもう企画倒れ仕掛けてる。<笑><笑>しょうがないでしょーまだ赤ん坊だから。じゃあこれからこれから。これからこれ<笑>。あ、でも食うぐらいはうまかったんかね、まだ。これからです。んああ、まあどうか。めくりに対して。あれめくりに対して食うぐらいってできるもんなんやね。あ、そうなんや。ああ、めくりに対してはね。うん。出てたらそうなるもん。まあじゃあ食らっても寝ちゃ、ちゃああ。 さあまず杉本さんが1本ああそれよくやられるあれもすっごい嫌やねマイク持ってない人と喋んな い, な<笑> い, いイさんんねハハハハハハハハハハハハハハハっハハハハハハハハハっハハハハハハハハハハハハハハんハハハハハハハハ いや、まあ、買ってもらわんと困んねんけどキャミー的には DJ とエッサがどっちがきついんだろうかだってまあエスキャミーやけどキャミー的には DJ とエッサがエッサがでしょまあそうやろうな<笑>まあ DJ もきついんですけど、まあ、どっちもきついけどぶっちゃけちゃんとやればエッサがああ今のは多分スライディングじゃなくて中足だったら確定だったかなってい う, かうああしょうがない<笑>ありがとうございます え次はあ、きょうさんですねきょう さ, んキョウさんお願いしますキャあどっちも剣ですえ<笑>まあエサガノはまあきついですよ、ね、なんでエス<笑>キャミ選んじゃったのって<笑> DJ もきついんですけどま あ, ディあー、キャミ飛び遅いからなあそうなの とか DJDJ もある。え一、ー、キャラ目え京さん健ということで、まあ今回同キャラありっていうルールみたいなので、健、う、健、ん、で来ております。おっと投げて投げ る, あでもてる。あれやりたいのよね。相手の飛び込みに投げるって。まああのスラが多めの人はスラ発生が遅いんで投げやすいっていう。ああなるほど。 おっとめくりが お, 前おお裏に勝利が出るおっと勝利おさっきの投げはもう食らわないぞ<笑>もうスライディングやんねえよさあねーこれですね、はい おっと、DJ 側が体力リードしてここは安全に行きたいところをしゃがみじゅうパン。おっと勝利出してこっからあーだよねーおっとちょっと高かったかじゃあ行ってきまーす DJ やっぱ通常技の判定が強いので通常技は振りがちなんですけれどもまあ剣の置き勝利怖いとこありますよねですね転んじゃうとね怖いよねそうっすね、まああの<笑> 結構判定強い技を置いてるふりして出させてスライディングでかるっていうのも手ではあるんですけど、ね、まあ、基本的には遠めから、うん、打ち合って、うん、ううんそそだねそうっすねすなんか DJ って攻める人多いんですけど、うん、結構、やっぱうまいこと立ち回れれば遠くで打ってる方が全然いいかなっていう感じはします。うん、確かに続きまして 次 S バイソ ン, S バイソンです、ね、あれ先週 S バイソン使ってなかったですよね先週は1キャラ瀬だったん で, あー 今, 回 S X でた、ね、今回 SX ってことですね、うん、そうです ね,、うんすねうん、またこれもこ れ, これはもうこれは、えー、<笑> S はあんまわ分かんないですけど、えー、なんかチューブの人たちは、えー、なんかバイソン DJ は d j らしいですよあんまりその詰めてないんで分かんないですけど、えー、確かに DJ 中足とか強いんで、えー、近めで置いとけば うん、あの出際をこかすることができるん で, あ, で、ね、あとめくりも可能っていうところでまあ結構あ、ね、変わったりしてるみたいですねただなんか本当チューブすごい強い DJ の人いるんでうんチューブではなんか DJ より、まあね、そうですね進んでますよね研究が東京は都内はそんなにねそうですねあの関東は意外と DJ 使いがいなくて、ね、今最近だとお おー杉本さんが3強い散立続きまして凶さん、二キャラ目二キャラ目ですねやっぱねちょっと対戦経験ちょっとなさがうんで、いざ戦うと判定強いしそうですねなてところはあるでしょうね関東で強い今 DJ の方って言ったらまあ大西さんとかですかね、うん、まあ元々、まあ、ベガメインなんですけどえー、あ、そうなんですねあのそうねあ、そうですよ白いベガで今なんか大会とか出るので、まあ、すごい DJ を練習してるっていうところで d j k k 2キャラ目ですねキョウさん前に使ってたカラーですねこれは、うん、ですね 2P がめちゃくちゃ出るんですよ今日さん昇竜<笑><笑><笑>そう、だからあのそうなんですよ ね, よね 1P 側行くといい昇 竜, 昇竜そうなんですよ 1P 側に行くと速攻飛び側いきますからねそうそうそうそうすげえ回ってくるからねそうなんですよさん倍ら強いぞで、今回はもう最初っから 2P 側なので強いですね<笑>おっ出ないだが飛びがね落としづらいですよね やりおうこの中足ーあー、いや、DJ だけ確か外国人が作ってるんですよ、キャラをあだからな ぜ,、うん、なぜか中足でこけるっていう、あ, のー、<笑> と, あと判定もおかしいっていう。<笑> 変なキャラなんですよね。S ホンダぐらい。他に保険。そうですね。他に保険のは S ホンダのあのレバイで岡山蹴りが弱中強全部あるっていう。うん、あれちょっと。ゼロ五。そうですね。S、ホンダはちょっと特殊ですね。お東京さん。おっと。いい具合に。今度は勝つか。そうね、おお。相打ち。なるか。お波動波動。波動波動。きっちり詰ませる。ここで止めた。あ俺か。俺か。デレルさん一キャラ目。ええー。点線なのやだな。<笑>この。 デルローさん的には、あ、男さん。はい。デルローさん的にはこの色はトラウマなのではないでしょうか。ちょっとね。そうですね。あの、小物道なるもので。前回のね、あれでね、ああ、なるほど。そっか、1キャラ目だから、メインの竜じゃなくて、はい。剣っていうところで。まあ、剣ですね。はい。なでもなんか<笑>、この東西戦ね、なんか知んないけど、すぎあの、ワンピース、あ、てか、1回目と2回目のキャラね、はいはい。変えていいみたいな。 あそう、どっちらかというそうそうそうでもなんかやっぱメイン剣対サブの剣だとやっぱ難しいところはありますがだって開幕突破で今度は歩いてきたぞおっとは中段を狙おうとしたおっやり返してピオリーチっぽかったからリーチじゃなかったのああ今度はいい勝負かおっとこれは一文字確定うお中段狙ってくる 体力があと1ドットあっと0ドットになってしまうまー、あ、あの中距離の中断怖いっすね意外とそうなんすよねあのなんか普通にオカマ蹴リっぽく見えるからオカマツカのあれか、うん、もあっどっちでもいいっすどっちでもいいっす なんか、一瞬一文字っぽく見えるから暴 れ, ああ暴れて食らうのを避けるためにガードしようとすると実は中断みたいなこともあるんであるわーてかためキャラだっあっ S フェイロンですねあ、なんか池袋テーブさんね、はい、あの、エントリーシートに S ヒーリューって書いてある<笑><笑>そう S ヒーリューって書いてあるあキャラ名をキャラ名キャラ名漢字で書いてあるコアコアコアしかしこれどうなんですかねあこれ、まあ 結構どっちも一発ありますねこれ 一, 一発はあるね<笑>はいあ<笑>この一発がねなかなか遠いんだ 2P 側出ますね 2P 側は京さんのもう完全に土俵ですからテ リ, リテリトリーね<笑>周知の事実<笑>出るなのであのーまあ、のまめくりもありなんですけどまあ、めくりませんねこれはエスペーロンねめくれないんじゃないああこれはきつい中足が おこれはあんのかああーあー今中大劣化をやろうとした感じですかねただ中大劣化はあーあー昇竜が出る中パン大パン劣化が最大なんですけどあいはい、はい、男さんお願いします、はい、いやーちょっと難しいですね剣の昇竜の降りた後の 硬直短いのでーそうす、ね、中大劣化の中の後にちょっと歩かないと台がつながらないので、うんいね、歩く必須なんだ、大変難しいですね男 S バイソンバイオリでもよかったので、うん、やはり杉さんの熱に当てられてそうですね、両方バイソンにした感じですかね、うん、おっとさあ<笑>うまくいったでよけていやーいかかて置いてあったー、あのー、置いてあるおっと勝利出ない 結構前に置いてあってもだいぶ判定残ってますね、うん、残っ て, るねいって相打ち、ここからただこれ あ, あー、ね、全然あるからねあるけどやっぱゲージ欲しいです ね, そうっすねまあそう、クレイジーがあったらって思っちゃうそうですね、うん、うわ、歩いてくる、ね、今の台足いい台足でしたねだいぶ歩きました おっとリリ今度は画面端に押しているてこのストレートよあーっと短波のとこに置きが当たるちょっと怖いですねあの状況怖 い, ですおーないあー今のはもう見えてましたねおーおよかったンナイないあーっと置いてあるすごしっかり見てる相手がまた俺だデレロさんですね 誰だよ、2P しか昇竜出ないって言った人、ちょ、っとやめてよ、そういうの。いや、あの、対空昇、まあ、ど、あれだよ、出る確率の話であって、まあ、あと見てからじゃなくて、あの、さっきのは全部沖きなので。<笑>夢、夢昇竜。<笑><笑>さあ、ここで出てきたのは、デレローさん。大竜おあっおー、バックジャンプだけ、あー あれ食らうんだよなそうっすねさあ京さんノリノリあーっとこれは確定恐ろしいなやっぱなんか同義戦はねなんかね、はいはい、すごい変、はい、なんかすごい同義戦だけは負けないみたいな京さんのねすごいそういう圧を感じるなんかそうですかそう結構 ど, どのキャラも結構アグレッシブに攻めてますよねおっこれは確定<笑> 今度は画面当てュウを押していきたいがおーっとちゃんと投げて逃がさないあっやばい 2P 側に、まあ、立ち台パンとかがいいですかねあれは竜巻はおーっと投げるうわっよく投げたな今のここは1回距離を持ったのでレースに行きたいがおーっと投げた逆に投げキャラ投げキャラはないかな投げキャラだ そうですね。共産ムーブに巻き込まれたら危険ですね。だからやっぱあのうまいこと落ち着いて対処できるようなマ合イで体力リードを で, できるように、まあ、特にリュウナは真空があるのであのー、デレローさんがやり込んできたケントはまたね違ったタイプのね動きなんでね。トゥーピーが取った。追っかけてきた。ああと中五数。トゥーピー側取ろうと言ったらトゥーピー側取られた。そう。トゥーピー側取っ。<笑> 追っかけてきました、ね、追っかけてきた追いかけっこあっ来ましたよこれデルロさんにとって門番ですからね次 X バイソンですねさあここで現れたのはリアル X バイソンことスタンパためすぎどういうことっすかリアル X バイソンってどういうことリアル X バイソン 初めて聞いたんだけどもうね、キックボタンからね、はいはい、手が離せられないっていう、そういうリアルに戦っている感じで、おっと、タッチダパン食らって、っ中足、ふっとけよって言うんですけど、いや、でも、そんな短パン出されへんやんって、すごい。短パンはまあ、好きですよね、そうなんですよ、だからリアルだなっていう、おっと、これはスパコンを出させて出させました、ね、ここは、すぐ溜まってしまう、セブン。あーっと、投げ返している 出させたうまいやっぱ杉さんやっぱまあ大山でいつもデレローさんとバチバチやってるだけありますねそれを踏まえてデレローさんはここをどう立ち回っていくか出させてあっとあーアーパー波動が出なかったかだが下がって勝利売れていた竜巻竜巻出たこれで龍が溜まってめくり竜巻これが結構めんどくさいあーっと今のはあ コパン波動コパン波 動, コパン波動がしかもつながっているさあお互い一本取り返したところでなんか気まずいのが当たるそうですね起き勝利はなかなかバイスのジャンプ攻撃判定強いですからね下に超強いね<笑>これはごちゃらせていっているごちゃごちゃおっと飛んでから中す数 そう杉さん X にしてからね目覚めた感じありますねやっとああやっいいっすね S よりは、うん、全然いいかゆ い, いところに手が届くのが X ですから ね, そうですね S 使ってくれるおーっとセブンが突っ込んできたあ打ちたがりしかもゲージをための目的の、ね、やつじゃないからねあのパンパねもうゲージ溜まってたからおーっと高めで、ね、あーちょっと欲張った立ち台パンでしたね今のはさあ ここで現れたのは龍さん龍さんは1キャラ目は何なんでしょうかね1キャラ目龍とかだったよねおお、お龍ということは龍龍かな龍さんが龍を使うのかこれは龍ですね 龍ああさんの龍、龍さんの龍ですね龍さんの龍です開幕、はいはい、ファイヤー波動ってあれ、はいはい、こっちが青波動だと食らういやえ関係なくね関係ないうん、一緒でしょあの、技自体の硬直が違うだけであ、そう相殺するそうそい？そうそうそうそうそうそうそうそうそなんか波動出してたかなってそう おっ<笑>ーピー側の最後の玉持ちキャラ<笑>ツーピー側はもう玉持ちキャラ、種切れこっから先はあー、リュウさん堅実に間合いをキープしているさー、でもリュウさんのリュウもね、はい、結構いやリュウさんめちゃくちゃ何でもないっすよねあっこれ開幕、A1、開幕ファイ幕開幕開幕だ、あれなん幕開幕開幕なななんかね開幕開幕問題。 <笑><笑>どうなるのっていう結局お互いタイミング一緒だったらやっぱああいう風になるいやーこれは美味しいおっと投げてシン ク, シンク出させて誘ったな今これで1ラウンドずつ取ってね飛んできたが大勝利で待っているめくり竜巻半飛びしっかりらせて下段選択したがガードしている なんかさ、隆々って、隆々 っ,、はい、ってすごいなんか見てる方もかなりなんかストレス溜まるよね。そうだね、むずむずするよね。むずむずする、すごい。打つと、<笑>あ、飛んでるよみたいな。そう、あ、飛んでる飛ぶと待ってるしみたいな。このゲーム飛びなのみたいな。あ、シンク合わせる。合わせたー。いってきます。おさあ、ハクんですが、まあ、どっちを出すのかなっていったら、フェイロン。 さあ、続いて出てくるのは、ハクくんのフェイロンですねそうっすねーフォデレローさんはいやはり、<笑>先ほどのスギさんのね、あの熱い試合を見せていただいたね。そう。<笑>ありがとうございますやっぱ大会狙うとね、やっぱね、手に汗握りますからね<笑>緊張する緊張しますよ、ね、うんうん、さてさて劣化でいって、いっての入った昇竜しょ、あこれはねうん 投げだねげるそういい、ね、フェーロンフェーロンこういう時投げるんだよ、うん、そうっすねやっぱ劣化怖いんでガード固まっちゃうんですよね、うん、でそのあの周りだとねもう上見ちゃうからう歩きがねマジで見えない、うん、さあ端に追い込んで画面味がきついかな、うん、あっナイスファイヤー燃やしておまだあるよおお やっぱね、玉ですよ、弾でしたねフェイロンね、ちょっとね当たりやすいですね、いや、本当にね、フェイロン、やっぱ球持ちに対してどうさばくかっていうのがね、うん、かなりみそになってくるんですけど、こういうふうにペースに持っていけば、うんそうすね、めちゃくちゃダメージ取れる、まずはきついが、勝利、暴れたー、うん、結構でも、フェイロンも待ってますからね、勝利はね、うんいやー、きついあ、押し返されて。 イシンク出てきてガードしちゃったうあ届かないしかしこれはやばいねゼロドット出ちゃってああ惜し い, 惜しい勝ったのは龍さんの龍龍さんの龍ですね<笑>どっちも龍いいです、ね、そうで杉本さんさあ2回目のスイッチですね おいちょっと何もなくってくるおいさあ出てくるのは杉本さんの DJ ですね<笑>いやぁー惜 ね, ねいやも う,、ねねねやもうね、難しいですねやっぱり優先はうー強いからねまあちょっと最後の<笑>あのー、あれはちょっとないかなと思いました<笑><笑>あの劣化神経もダサかったですね気持ちは、まあ、完全にあれはわ、ね、あースラを出させて、ね、ダイヤ C が当たらない場合でボタしした、ね、そう私はしまおーって合わせる、うん、まあやっぱ帰りに比べて dj は硬、うん、直が長いので長い真空が入りやすいですね、うん、これ流有利なのでそうですねおーっと飛んでいるが竜巻だった、うん、でも杉本さん歩きますねそうですね、うん。めっちゃ歩きますねーですねまあただやっぱじゃんじゃん打つのもありかな、うんうん DJ のジャンプ台経の処理が難しいのでそうですねおージャンプ台経がやっぱうん出してなかった時に昇竜がすかっちゃうのでうん出す出さないだけでも結構面倒くさい面倒くさいですね、はいま、いい飛 び, な飛びの軌道なんだよなこそっすねっかかっこれはジャックを引っ掛ける竜巻、うん、飛んでいるこれは、ね、いい感じここはあの落ち着いて体力を温存しつつ、うん リボンさんラックスになったか進いくちょっそうですねリュゲージが欲しいああ、いいうちにお い, い美味しいぞここは体力を大事にしたいショックネイが待たれてい る, てううるそうですねっかかっ、この体力をも…うん温存したいがあい…あー…引っかかって真空で…あー、まあ、あもしかしたら今ジャンプチューパンをしてたら、うんうん、ちょっとダイエット効果があるのであ、はいはいはいはい、避けれてたかもしれな い, れな い, れないですねなるほどちょっとギリギリな感じでしたね、今 そして出てくるのは池袋デブさんの S ベガかなこれはでしょうね S ベガですねさあただ相手はベガを知り尽くしている龍さんなんで す, がそうですね、うん、ベガメインの龍さんです ね, ですねお ー, おー超歩いてフバーだった<笑>超歩いてからホォーバした歩いあーだあなしびってしまうあったあっ た, ったこれはああいや厳しい いやーファイこのファイヤーがきついんですよね、ベガは龍のきつい理由がやっぱファイヤーですね、うん、こう鍵を出して相打ち取ってもこけちゃうっていう、これはきつい、ーそして、おっと、これは、お起き上がりオーバー大胆な大胆のフラ、これは投げて、えー、おっと、これ、相打ちだが、う、えーえー、お, 歩、ねおー、歩いてくる、歩く歩く足が速すね、やっぱこのキャラ。うん お, お, おっとデビリバー変なデビリバ ー, 変なデビリバーやっぱエスベガはデビリバーの軌道ちょっと慣れてないと難しいですよね必ず逆ガードになるっていうあそうなんですか、はい、あただ今画面足だったんでちょっと違う可能性がありますねうんああハドモードきついおっとこれはお投げるおーっと勝利が出 る, る下段からファイヤーああこれはこれめが辛いやつだ<笑> これ目がいやつだ弱達つきついっすよねそうす、ん、ね投げとあとはジャンプに立てんのかなここで、うん、男だいぶ差がつきましたね男を見せてほしい、ね、男を見せてほしいところしゃがみチューパンうわやっやーっといいリバーサー・ショウリュウピオリンチ か, か殴り返してゲージがたまる いいいや美味しいいやし今のグラウンドおいしいです ね, い い, ね、うんえー、いいとこさしたねおーっい っ, った勢いがあるボタンを押していたさあゲージ頼に殺したいあーっ と, あーっとアッパーそうだよねーやっぱ飛びたくなりますよねあそこはねあそこでアッパーさ あ, あっとうー絶対龍殺すマンですよ男を見に来たっていう方が ありがたいです ね, いらっしゃいますね二代目おじさんこれこ れ, これ…なんか見覚えあるね見覚えあります<笑>おーっと男がここで勝つ男バイソン男を見せたそして出てくるのは伊沢さんの2回でしょう ね, キャーですかねこれはいやでもこれうん もし男負けたら、キャビンキャビンってい う, う、ね、不毛な…<笑>なんだこれ、みたいなやつになっちゃうんで<笑>あまり見…かなり見ないやつですはいさあ、グランド、グランド、ダイヤシ…痛ぇ…痛ぇ…やっと、しっかり見てい る, てるおっとちょっと高かったかうんあ、あれうまいなヘッド…そうですね、グランドは…うんよ避けられてもヘッドが出るからうん いやーこれ や, ーやっぱダメージ差がやっぱ激しいですね、うん、厳しいよね、はい、ダメージレースでちょっとなぁキャミンきついところがあるからわあ今のもつながってるし置きでやっぱ中盤置いといてもグランドまで入れとけば2段になっちゃうっていう感じがやばいですね、うんうんうん、えっと、おっと今のヘッドいらな い, よいよ余計だったかフーリガンからの死ぬかおー出しておおあこれちょっとなお逃れたかおーあー今のヘッドが ちょっとあれ余計だったかもしれないですね。ーおおっと、おおっと。だけど、ヘッドっていい技。ヘッド強い。強い強い。正面から。直投げ。壊足、大パン。ガードしてる。されてるか、いささんはここで押していきたい。ああ、ヘッド、垂直大パン。大、大剣か。おお、ヘッド出る。えっと、ちょっと高いような気もするが。 外あー今びっくり狙ったかヘッドヘッド出るあ厳し い, お ー, うまいおーっとうまい い, い今のは垂直した伊佐地さんもすごかったしアッパー対空し て, し て, してスパコンで確定殺すとなんか若さ反応が若いなそうですねさすが20だよなさあセロ様ですね コモノミチカードコモノミチカード、これ結構…ええ、なんか難しそうですねあそうですね確かに割といいし、なんかあの、ええ、ツイッターとかでザンギユリ派、バイソンユリ派みたいな話を、うん、結構別れてたぐらい結構近いじゃないですかね、うん、確かにででであのパーフェクトゲームをすればバイソンなのかなみたいな感じますけど、ええ、ザンギワンチャンもあるし あ, ありますねはい。うん リードを取っちゃうとなかなか残念がそうに見えますがす、ね、おー<笑>まずいとセロ様がセロ様は一覧の方が遊びますからねあれむしろ強いでしょ<笑><笑><笑>あっとこれはピッと出させてもむこれですねタチコパン連打ンがおっとすき抜けてくる間を突き抜けた おーっと、さやし い, しいあー、今のは一回今ヘッドを誘った感じですかね、1ラウンド目が強いと<笑>いや ー, ー、きついか、いかあーこれはーあー今のダブラリーはスパコン読みですね、ん多分いいすかね負けてるけどさ、<笑>今の、ね、<笑>いやー、 乗ってきてきます、ね、ちょっと男バイソン乗ってますね、はい、さあリュウさん2キャラ目のメインのベガですね絶対勝つとさあ気合いが入ってますね両者これ結構今、うん、っていうか先週大山でなんかみんなやってたっすねはいやってましたね<音声> い, て い, ていや っ, っててちょっと歩いて、うん、あー 見ていたさすがにちょっと体力あったん で, で、ね、まあ冷静に行きましたね、うん、ヘッド吐かせおっと 見, てヘッド見えるさあパイソンのゲージがもりもり溜まってくぞーおっと、なぜか一方的に食らっている珍しいですねさあっと刺さって、えー、ガードしてるいやー、引っかかって 厳しいおっとし、大差しあーっと、出際にこれで、あーじゃあ大将、白くお願いします。きついね、おっしゃったね、チあのもうあのヘッド、すごいたどるかったよ。<笑>いや、またバイソンはもう動いてるだけでかっこいいから、確かに。もうさあここで 大将の。大将。来ましたね。大将。大将ですね。ま、そうっすね。ワンピー側は大将。ですね。うん。を<笑>投げて。しかしね、これキャビン、きつ い, <笑>いよねこれ、うん。いやー、やばいーー。あー、<笑> さあ 2P 側リーチをかけるそうヘッド出なかったな<笑>かっこよくねえよ<笑><笑>、えー、お前<笑><笑>なんだお前<笑>バチバチだななんかしんないけどうまいナイスケロン投げてケミ<笑>がなく投げてう、えーん、えー、と厳しい<笑>いってててててて これはハクく。厳しいね。こっからー、やば い, いや。でもあんま変食らっちまった。もう首の皮、ーカー首の皮一枚1ドットはあるけど。いやー、これきついぞー。厳しいな。まだ、まだ、うん、ワンチャンこじ開け。諦めてないですよあ ー, ー、歩いてきたー。ミドールー。いやー。くっそー。じゃあ、あのー、おめでとうございます。じゃあ、エキシ、こっからはエキシビジョ ン, ビジョン、ね、マッチですね。じゃあ、 セロテープさんお願いします、セロさんお願いしますセロテープさんこれ終わればアメトーク見れるよ<笑>これもうあとこれだけおっとここで隠していたこれおおこれさエ キ, シおおエキシビション読みでしょ<笑>これ完全に<笑>マジか完全にエキシビション読みだよね先に残疑出したからねそうだね確かに確かにこれはおーセロハウスああおっとここで杉さんからやばい 完全におお、死んだか死なないわ<笑>あっ<ー><笑><笑>ビらないなあれいビヨらないのいさすがセロテープさん持ってる男って、ね、やっぱセロ様持ってるわやっぱネインキャラはげえなって感じやばいっすねあーっと土俵際だったか つながらなかった。しかしリューサの体力がもう。あはう本田はゆっくりあーー！優勝はセロテープさんでした<笑>、ね。<笑>本田でした。本田ダ、ホ<笑><笑>でしたね。いやー。いや。まあでもね大会的にはもう 2P 側の優勝ということでおめでとうございました。いやいいですね。 あんなに健闘した YU さんをサクッとホンダでやってしまうというのがこれがキャラさすセロ様持ってますねホンダの方が強いまである<笑>やっぱそうこのゲーム球じゃねえんだよ杉さんがすごい外野でなんか俺は気づいちまったんだよって言ってますが<笑>気づいちゃったかこのゲーム球じゃないんだな<笑>トモトさん<笑><笑>なかなかあのエグいパンチラインを<笑><笑> かばしてるんですけど あ, とうございあ、ありお疲れさまでしたえー、まあこの後はまあ適当にまあ、ね、のじ合いをの合いをちょっとやっていただいてはいはい、配信していくんでねなんでしたっけこれえあのあ目標は東西戦でいいんですかそう、もう第二 回, 第2回目標東西戦はこれにて終了というということではい、はい、第三回目もあるんですかまあ来週も来週もまたやろうかな絶対見てくれよなってやつ、ね、<笑>絶対見てくれよな<笑>全国のちびっこ。ちびっこ。これを見てる全国のちびっこたちたぶん な, 多分ない 全国の僕くんお嬢ちゃんたち見てるかなそうですねーまあ<笑>あのー、でもまあ正直、えー、1回目、うん、えっと14人か、えー、146、えー、14とかですよねあ、2回目でも正直もう来ないんじゃないかなってねうすうす思ってたんですけどねあトマさんありがとうございま す, 今度は参加しますありがとうございます こうやってね、こう。そう。もう、えー、あの。ありがたいですね。ありがたい、本、う、当、ん、ありがたい。今回もね、十人ぐらい。盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。ピオらないっていうね。リュウさんあんなに刻んで、やったら、かっこいいコンボ決めたのに、ピ<笑>オらない。<笑>次回男しっす、次回男で す, す。お楽しみに、未来に向かってレディーゴーですね。<笑>あんまり俺の負け試合見ない で, <笑>みなないで<笑>い。みんなあんまり俺の負け試合見ないで。愛されてね。<笑>愛されてね。 俺のかっこいいとこだけ見てでも今日<笑>まあやっぱヘッド良かったしなんだろうなもうちょっとね、あのー、S バイソン<笑> S バイソンがちょっとボロボロだったけど、ね、そうそうそうま あ,、まあ、まあまあまあ使えないから、ね、まあまあまあまあそうだね本当杉さんってるとプレッシャーマジきついんだよなんか杉さんは強くなってるんですよ な, なんだろう<笑><笑>、あのー、な, んんなんだろうバイソン そのまあ、ガエルにはない感覚なんですけどおうおうバイソン使ってるとわかるんですけどおうおうあのやっぱね圧のかけ方おうおう俺にはこれがあるぞっていうでも、うん、めちゃくちゃ今日、まあ、個人的に面白かったのは鷲杉さんって短パンチゲージ貯めるために打ってるんじゃないんだなっていう<笑><笑>あのあーゲージ溜まってんのに「そうそうセブンって言って「あれ?」っつって。 もったいね<笑><笑>もう要はそれもう一回ほぼ一回分無駄にしてるってことですかね、えー、まあまあまあそう無駄打ち気持ちよくなりたいぜ、ね、そう男らしいそ こ, こがまた魅力はいまあそうですねは い, いあっ白兄さん今仕事から帰ってくる あ, あ, お, 疲、ま、あお疲れさまですお疲れさまです、えーまあね、もう参加できる時でいいんだよ当に本当 に,、ねはい本当にまあ、無理せずね無理せず<笑>いやでも白兄 まあまあまあまあまあまてまてあててあれ逆いやあまあまあれワンピーあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ やっぱりしゃがみ中足が結構ミドルに相性悪いからきついのかなうんなるほどあでも久佐治さんの目がね、強いんですよああそうなんだ、はい、そう伊佐治さんの目が強いあのーうん、2, 代2代目2代目 OJS のお墨付きですから、えー、あ、そうなんですね OJS さん<笑> OJS 2代目2代 目, 2代目 OJS さんのお墨付きなんで、えー、まあ、このゲームやってる人はみんな大事ですけど大体、OG、大事<笑>になっちゃいます 私、本席深谷なので、でも深谷の対戦会は深谷対戦出て、出て俺、こっち来ても う, もう5年ぐらいなったのかなかあのー、里帰りしましょうよ、里帰 り, 帰りカード、ちょっと里帰りしたい、白本田さん、<笑>超喜びますよ、<笑>だから結構昔のゲーセンの話とか、あ、あのー、スカイシアターとかね、ああわからない、そうあれね<笑>冷房なかったんですよ、ゲーセンなんか、マジで。<笑><笑> この…冷房のないゲーセンってそうです、ね、もうこの世の地獄ですよね何か修行みたいな感じで、ね、うんすごいかりやすい地獄だよね、はい、<笑>わっすげえ潔さんが倒して る, してるハクくんのキャンドルうんーやっぱ辛いんですねお出たじゃジャクの軌道だってあれくるくるってやつねグレイティングス もうカナダ。おーおー。いやなんかツイッチがなんかすごいね、<笑>あのー、イングリッシュな。<笑>でユーチューブは日本語になって、ね。のコメントが多いっていう。ね。すごいこれ対照的ですよ。ね、あーこれでですねあーまあパルログ。ツイッチはすごい外国語だらけだけど。向こうのパルログだとベガになっちゃうのかな。はい。そうですね。あーあーそうですね。 結構見てるもんなんですね皆さん。<笑>ありがたいありがたいですね<笑>。そういうニュートンああなるほどニュートンガチ勢がいらっしゃるんですね あ, ありがたいですね。いやもうこうやってねゲームゲームセンターが盛り上がっていただけるとなんかこう。 子どものときにゲーセン通いをしたものとしては嬉しい感じはしますねさあ、男くんが参加料の調子に行ってしまって<笑>、1人で喋ってますけど、誰か助けてください<笑>、誰か助けてください<笑>あ、ありがとうございます。 さあそんなわけで男さんがのじは言ってしまったので、そうですね。っと言ってしまいましたね、マイクお邪魔します<笑>。さあ、配信台では、ハクんのキャミーと、イサジさんのベガですね、おわち、さあ。この東西線スタイルで2キャラってう、X ス代の方って割とサブいるイメージあるんですけど、ああ。どうなんですかね。です。 結構これ難しいのは、例えばまあ、えー、僕がメインでやってるサードとかで比べると恐縮なんですけど、えー、なんかね、意外にサブ持ってない人もいて、こういう結構困るみたいな人もいたりするんですよ、ねそうですねまあ、今日なんかも同キャラ、うん、あの同じキャラ使ってる人もいましたけど、はい、なんか、結構 X みたいにキャラ差がなかなか、うん、あの、しっかりつくゲームだと、はい、やっぱりサブなんかあの増やす人もいるのかななんて、勝手なイメージがあったりしますけど。結構、まあ 最近はそうでもないのかな、わかんないですけど結構メイン一本って人も多いかもしれませんね、うんうんうんうん、私もちょっと、今日剣使いましたけど本当に触ってるぐらいではいはいはい基本は龍だし、そうですねあー、まあ、使える人は何でも使えちゃうんでねそれのイメージあるかもしれないですねああなるほどね、はい、あーでもそう、確かにそうかななんかなんかもうゲームによって違うのかなっていうの勝手なイメージがあってあなんか、はい なんか今のねー、e スポーツとかだと例えばなんかいろんなキャラ持って、はい、あのーえー、まあ、もちろんね、アップデーがあるゲームなんであれですけど、えー、あのー、シーズンのためにキャラ変わってまあそれはもう勝つ姿勢なんでね別にそれを否定するとかいう話じゃないですけど、えーはいこういう、まあ、サードもそうですけど長い時間稼働してそのアップデーがないゲームで、うん、あのー、サーブ増やすそのシチュエーション見てるのがあるのかななんてちょっと思ったりしたんですけどな、うん、なかなか難しいですねキャラ隊ですとか。まあ ちょっと辛いな…対戦しててつらいなって思ってじゃあちょっと自分でも扱ってみるかっていうのがあかるかもしれないですねだって、俺だって一応ガールさりますけど別に<笑>ダルシムに入ろうと思わないですからちょっとな、いやーってちょっとちょっと、うーんみたいなありますね別に<笑>人がの話じゃなくてね<笑>そうすすねわ か, かります、はい、ちょっと入りづらいなってありますね<笑>ちょっとああ。<笑> まじか、まだこんなペーペーでし、サブも増やさなきゃいかんのから<笑>俺。つ、つらい。ね、東東当戦に関しては、えっ、ー、と、発生の時は、お邪魔する予定です、えー。ありがとうございます。本当ね、あのー、2回目のまあまあ、人数もいてくれて。10人で、うんはい、あのーうん、要するに1人2ライフなら、いいバランスだと思いますよ。そうですね。うん。15人で2ライフだと30対30になっちゃう、ねうんで。ち ょ, ちょっと長い感じ、ね。あ、1人じゃねえや、はい。えっ、ー、と、はい、15対15は、まあまあまあ、なかなか、 まあ、でもこのゲーム早いですし東大戦自体がテンポいいんで予<笑>うて1時間もやらないですけどね今日もだってたぶん賞味30分ちょいぐらいかなですねそれぐらいでサクッと終わりましたからね<音声>まあ、ゆるくやってもらいつつこんな感じでみんなそのあとの路地は一生懸命やってますし、はい、いいと思いますあとさっきその言われて気づきましたけど、えー、なんでうちのお客さんは玉持ち少ないんですか <笑><笑>よくわからないから、ね、このゲーム球持ってるって強いキャラってごく一部なイメージなんですけど<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>確かかに、ね、や, <笑>やっていけるのかな逆に飛べるからいいのかもしれないですねあそっちの能力を養うスタイルそうですねなるほどあーでもち地域性とか出ますよやっぱ形ンによってあーでもさっきの話じゃないですけどね、はい、その東京と中部で全然違う関<笑>東と中部で全然違うとかう全然違いますよね あ, あるんですね。タイヤまで違うのはちょっとびっくりしますね、地域でまあ、その、いわゆる全一といわれるプレイヤーがいる地域で全然変わるんでしょうけどえー、やっぱ DJ の研究はまあ、私はチューブの方に行ったことないんでわからないですけどそういう、まあ、噂はあ、うんあ、お話は聞いたことはありますしはい、はいね。ちょっと遠征もねやっ、してみたいんですけどまあまあなかなかか。<笑>なかなか<笑>。 X だと、その、僕、ちょっと、あの、不勉強で申し訳ないんですけど、はい、やっぱり地方で有名なとこだと、えっと、やっぱり、えー、なんでしょうね。いわゆる、えー、何あの、もう遠征行くならここみたいなエリアがちゃんとある感じですけあー、大阪と、チューブかな大阪と中部えー、あと北海道ってとこでしたっけ岡田さん。うん。えー、<笑>そうですね。あ、ごめんなさい。あの、太平と申します。はいす、店員です。はい<笑> 破天荒さんとの十先見ての10先見てみた い, なの見てみたいです、ね、勘弁してくださいよ<笑><笑>このゲームで10先あるにはさすがにまだクンフーが足りないですよ俺まだなかなかちょっとクープ終わってからしてください、はい、<笑><笑><笑>文字引きクープなんで<笑><笑><笑>いやーでもねなかなかああれも、まあ、私負けちゃいましたけど ああまあ大変でしたね<笑>ああそうですね、ボコボコ見ましたよああ<笑>ボコボコでした<笑><笑> X ででも10って短くないですか、えー、ああ本当あっさりですねどうなんですかね、はい、そのええー、サードでもあの、例えば う, うちのあの大山で録画してる、はい、北斗50ガチみたいなのがあったりとか、えーはい、まあサードでも1先ありますけどええー ゲームによって異なると思いますけど、うん、このゲームでなん10は短い気がするあまあこの間のね、獣道も15やでやってましたけど、ね、そうですね、はい、あのワン割とワンサイドになっちゃうとすごい速い感じがします、ね、あかかうどうしても、まあ、まあちょっと、最近はちょっとねワンサイドになっちゃうことが多いのかな、えー、まあこういうゲームって言ってことあしし、うん、こと言葉が合ってるかわかりませんけど。そのなんだろう、はい ポイントを見つけて、その読み合いでそこに対応していくっていうゲーム性が、この10先の中でどのくらい、えー、そのプレイヤーにとって難しいことなんだろうっていうのはなんかある気がして。そうですね。うん。うん。そうっすよね。うん。このゲームの対応力とか、マジ鍛えるの難しそうだもんね辛いっすね。サードラット、はい、ほらオラつって前入れて、じ ゃ, ん<笑>じゃんけんって時があったりしますけど確かに。考えるとすごいよな、っぱな。 うまあ長けりゃいいってもんじゃねえ確かにそうだよなそりゃそうだよなはいはいはいはいああそうかちょっとの差でもう1 5ゼ0か厳しいゲームだな<笑> ちょっと防御的な動きがシステム的にあんまりないから、まあ押し切っちゃった方が楽っていうのはあるかもしれませんね。んあのまあそうですね。システムがシンプル、な分、はい、ね、あの一つの尖ったポイントで押して押して押し切れるっていうところはやっぱあるんでしょうね。えー、はい。もう返せないから、一生それで、飯食っていくって。そう、全然ね。は い,、ねはいい。空達な、もうずっとトラウマですね。ず<笑>っとトラウマです。<笑>まあさすがにエクステでいないでしょうけど、<笑>要は、はい、あの。<笑> ブーにの起き上がりのあの前蹴りはいはい、はい、そう、あれしゃがんでるやつは一生撃てるみたいなそうですね、<笑>もうもう知らないんだっつって一生、<笑>一生蹴られますか<笑>最初ね、誰も教えてくれなかったんですよハゲさんが一生やってきたんですよ<笑><笑>悪い手いいんですよ、<笑>本当にカメ、カメですかあ<笑><笑>ガードしてガード、できねえよこれ<笑> っ, ってはめられてましたね、<笑>最初 はめに厳しいくせに自分がはめるんだよな、あの人は春龍<笑>が持ってることもちょっと問題ですよねそうそう<笑>キャンピ ン, が 持, が, いい、ね、ン, ピンが持ってた方がいいような気ンピングが<笑><笑>ちょっと春龍持ちすぎでしょ<笑>さあさあ、そんなこんなの昇竜が、あ、中昇竜う<笑>っと引っかかった、共産元気があるなあかかと、ああ。びょって、おおおしゃれこれはおしゃれ エスキャミーでしたね伊佐さんは、はい。今回のリーダーはワンピー男ツーピー杉でえっとキャラを聞いてチーム組んでる感じでした。うそうですね。はい、俺いまだに二連敗なんだよ。<笑>ちょっと三回目を勝ちた三回目が。頑<笑>張<笑><笑><笑>ってくださいよ。伊佐地さんがキャラだっけ確かエスとエックスじゃなかったでしたっけ？伊佐地さんはいやえっと杉本さんが。 抜かきょうさんがガツガツ抜いて、えっ、ー、と、ジョーさんは X 剣2体かな、うん、あ、でも OK でした、きょ<笑>うさんが一番大暴れしましたね、今日で、ね。 いや、怖いんだよ。なんかね、ちょっと<笑>さ…元気がいい…点だからなおさあ、ここで、攻撃力高い同士。わぁ、今日は、えー、っと、エ、え、ス、っと、ベガと…あ、えっと、エスベイロンですね。エスベイロンとエスベガ。あ、そう、エスベイロンとエスベガだ。おうち。 リオフがねー、わあま、ああ、おーっと下行った。なるほど。踏んじゃって。波動を波動を波動で押して踏んじゃってレッパー、レッパー。ー<笑>ガードしてるんコアコアレッパー難しいっすね。なかなか入力がなれないですね。まだ一回も実戦でコアコアダブルサマーをしたことがありません。<笑>コアコアサマーで精一杯です。<笑> さん1点マジでいたそうなんだもな、うん、ああもうあのコンボにダブルを込み込む気が全くないです全然できねえから<笑>どうやりゃいいんだろうな確かにあー、うん、あー、うん、確かにキャノンで押しおきあのー、あー昇竜昇竜 裏回ってピヨっちゃう ー, ー、はいえー、昇龍拳昇龍拳減りすぎですよなんででそんなに減るんだそんなこんなでゆるくやっていこうと思いますがそす、ねはい、あじゃあどうしましょうかね45分ぐらいで区切りましょうかねそうですねはいお、はい、ーっと、えー、っっっうおーうまい おーっと、投げ、<笑>キャノン当たらずに投げ<笑><笑>ピオリって種類あるんですか、?X ックスって。エってピオリのあのグラフィックの違いで、なんか種類ってあるんですか。えー、そ, うすそうです、そうです、四種類ぐらいでしたっけ、天使、あ、三つか、天使、星、ドクロ。はいはいはい。で、ドクロが一番長いにがあ、ピオリじゃい長い。長い長いすええー。だったかな。 このゲームでピヨーって死なないシチュエーションってあんまりないしな、ね、まあ<笑>まあ<笑>、まあ、ピヨって死ら な, なかったら運がいいかななるほど<笑>あお疲れ様ですあありがとうございますー あ, ありがとうございました さあそんなこんなでまだ2周目の東西戦ですがえ皆様遊びに来てもらえればと思いますそうですねぜひぜひ木曜東西戦に遊びに来ていただいて参加していただけると嬉しいかなっいうところですねよいしょおっと右側にしたた石橋さんですね激しいおっとおっと、おっと。釣<笑>、ね、<笑><しい><笑> っ, ったがその後入らず 波動、波動。あ, あれか、あか悲しい技だ。おーほほほほ。立派の演出突き。<笑>なるほど。立派出るぞ、アピールですね。お、交錯して。受けに取ってる。お早いや最高速、あれですね。ヘリでしたね、今。早すげえ速かった<笑>るんだろうな落<笑>ちんのが早い。<笑> 出るおお動でおおおおおおおおっ潔さんエスキャミーですねこの色結構好きなんだよなどっとスパイラルだったって 竜おナイスケノ もなくですかね、これともう一試合ぐらいでそうですねはい時間の間もなくお時間ということでデローさんマイクありがとうございましたああ飛んでます飛んでますただあの自分でしゃべると自分の声が慣れなくて返しを見ないあもう慣れっす<笑>慣れっすもうこんなもん慣れです、はい、<笑><笑>おーあーっと る, あーるーあー。おっとっと勝利。いやー大勝利だー 頼れるガーですねさあこれで配信の方はラストになります S キャビー い, いかがあーすいません X でしたね帽子が薄かった エスカミーっていうと、あのーえー、水谷君のイメージしかないんだよ、ねえー、水谷君のイメージしかない、ね、水宮さんは使ってなんで、すね。<笑>昔エスカミーだった、泉く君ね、はい、最初はサードだったんですよ、あそうなんですかそう。サードのビギナーズに来てくれてて、えー、ビギナーズ大会で、えーねはい、まだ中2だった、ね、<笑><笑><笑>あの門限あるから帰りますって言われて。あ 1時6時の土曜フリップに、<笑>はいはいはい、1時過ぎから来て、はい、で話して。はい。ま、まじありがとうって、5時過ぎに帰りますって言って、はい、あー、また来てね。楽しかったです。門限あるんで帰りますって言われて、なんかねいいな、なんとも言えない気持ちになります。あ、うん、そうか、ありがとうみたいな。本当。ね。で、この間、はい、久々に。 去年の ×5 で再開したんですよ、僕、えー、はあの大会出てて、ご無沙汰してますって言われて、なんか成長を感じました、ね、<笑><笑>完全にパパ目線です<笑>そうなっちゃいますよね、本、は、当、い、<笑>ね、対戦相手が自分の子供としてもおかしくない人いっぱいいますからね、このゲームだったら。さあ、そんなわけ で, で、ね、きれいにタミフィニッシュで配信終了しましょうか。はい はい、皆様、えー、ご覧になっていただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週もよろしくです。お会いしましょう。お疲れ様でした。